「ずっとずっとにいたい」「もっともっと抱きしめた い, い」「先からる日のことをだけで」 好きでしたドラマはいつかの I'm o t alone 人に「あいてた小さな手紙」「君の柔らかい文字で心は温まる」「吹っ込んだ手を外へ出して」「白い木で段を取り」 「見られたこの時間を」 見えるはずさ君となら「何もかも全てがマップしすぎるけれど」「<音楽>そしてずっとずっとそばにいたい」「もっともっと抱きしめたい」